ご乗車ありがとうございました次は船橋船橋終点です JR 総武線京成線をご利用のお客様はお乗り換えです the next is 船橋 35. This is the last stop of this l i n e Please change it for the JR Sobu line and the K3 line. Thank you for using the Sobu line. ご乗車ありがとうございました。まもなく、船橋、船橋終点です。お出口は左側です。JR 総武線京鉄線をご利用のお客様は、お乗り換えです。お忘れ物ございませんよう、お気を付けください。本日も総武鉄道をご利用いただきまして、ありがとうございました。 最後の一歩だけでいい。<音楽><音楽><音楽><音楽> どうしようかなと思って。